お疲れ様です。お, ーお疲れ様です。早速カメラ構えてますね。<笑><笑>お疲れ様。おはようございます。今日は。はい。俺の紹介第2弾みたいな前回はあの、うん、寿司スブリムさん、ご紹介いただいて、うん、今回はどんな感じなの。金太郎っていうもつ鍋屋さんかな、昔さ。 はいはい、ガリタ食堂ってて覚えてるあののめちゃさんのコーナーですよ、ね、そうそうそうそ う, そ, う、はいはいはい、そのガリタ食堂で紹介された居酒屋さんなんだけどもつ、はいはい、鍋がむちゃくちゃ量が多くてみんな食べきれないみたいな<笑>はい、はい、ラスカルならいるっしょ<笑><笑><笑>そこ本当に美味しくて俺がすげえおすすめできるお店なんでねえ早速行く行きましょうか、うん、緊急事態も開けたんで今日は飲める撮影ですかそういうことです<笑><笑>最高の撮影じゃないですかそう<笑>ここです こちらですかはい金太郎さん金太郎なんか店頭に書いてありますね、うん、これそうそうそうそうそうそううここなんですよあの外田さんが懐かしいですね綾野剛さんも来てるじですそう、綾野剛さんも来てる、えー、実はいろんな芸能人が、はいはい、結構おしのでね、通ってたんです、はいはい、あそうなんですかよし、じゃあ入っていきましょうかありがとうございますめっちゃ来てるじゃないですか めっちゃ来てるじゃないですかこれなんかね大食いの人間からしたらもう神様みたいなもんですから、うん、食レポの方とかは 本, <笑>本当に内山さんとかねすごいということでただいま店内に入ってきましたがいろいろメニューこの壁面にも書いてあるんですけど何よその右手すごくないですか、うん、これフジテレビ人気番組めちゃ気に入てるっていう あこのね、実は、コースメニューがあるんだけど、はいはいはいはい、このコースメニューが、さっき俺が言った、その、結構食べきれない。で、はい、今日さ、はいはい、実は、鍋っていうこともあって、一、はい、人で鍋食ってるのもあるじゃん。<笑>鍋ってさ、まあ、なんかこう、みんなでつまんで楽しくなんか、そうですね。やるっていう、はい、いきなりなんだけど、甘、はい、音瑞希ちゃんっていうセクシー女優さんなんだけど、はい、食レポをしたことがなくて、はい、食レポをしてみたい。んで、はい、その瑞希ちゃんを、今日、 お呼びしてますお急ですねだいぶ急ですね<笑>それ、ま、ちょっと一緒に振ってもらってもいいかなあ、もうぜひぜひいいはいどうぞ<笑>失礼しますめっちゃ綺麗な人言ったけど<笑>そんなに失礼しました、まあ、<笑>めっちゃ綺麗な子でしょ お願いします、はい。お願いします。いやめっちゃ緊張しますね。<笑>私も緊張します。シラフでこの距離感僕目見れないんですよね。<笑><笑>でも本当に僕もなんかコンセプト的にはま社交を楽しくというかう、なんか楽しんでる姿を動画にしたいので、逆に動画動画してない方がただ皆さんにも伝わるかもしれないですね。 うん、そしたら早速料理の注文とかシャットも大丈夫ですか？もう料理の注文ははい。俺が決めちゃった。はい、あわかりました。コースを頼んでもらいたい。<笑>分かりました。<笑>いい？はいもちろんです。お願いしま す, すいます。ありがとうございます。ありがとうございます。早速に今日は暑いんで乾杯、はい、します。大丈夫ですか？はい始、はい、めましてですけど。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。乾杯。 まあ。あまねさんもユーチューブを始めるんですか。はい、そうですね。実はあまねちゃんのユーチューブは僕撮ってるんですよ、カメラ。おじゃあ、もう企画進行はしてる感じなんですね。そう、どんな企画撮ってるんですか。セクシーなやつ。セクシーなやつ。セクシーなやつです。はい、です<笑>エロをやるのじゃなくて、はい、エロの良さを知ってもらう。うん、あと性に対してのマナー、うん。はいはいはい。そう、そういったところを伝えていければなみたいな。感じの。 YouTube、を撮ってるただ、自分の好きな食レポとか、はい、なんかそういったのもやっていきたいっていうので、うん、今回、ちょっとラスカル君にお願いしようと思って、どういう感じなのかなみたいな。<笑>いや、なんか恥ずかしいですね、なんか全部見られてるかのような、<笑>今回、<笑><笑>柱焼焼ききになります、ね、お柱焼き柱焼き<笑>ありがとうございます。はい こちらは時製の味噌なんでこれつけてみましょうらえ。めっちゃ美味そう。確か、うん、ここのお店の店名にもあのモツ焼きとカシレ焼き、うんで、ホルモンとカシレ焼きみたいな書いてあったんで、うんここ。串もめちゃくちゃ美味いの、ね。居酒屋なんだけど、はい、居酒屋のクオリティーじゃないのね。しかもめちゃくちゃ安いのここ。群馬の来たんですかます。最初は豚しゃぶ鍋になりますね。ね豚しゃ ぶ, しゃ ぶ, しゃぶ最初は <笑>そしたらサツアツいただいちゃいましょうかお店もなんかもう、うん、あの量産の分もある三本ずつあるんでまた俺の分までしてるみんなで食べましょういいのはい。<笑>あーすいませんありがとうございますせーのでいただきますいただきますあうまうまめちゃくちゃお酒のつまみでしょあ、うまっつ 頭じゃないというか、まあ、皮のカリカリ感とか軟骨のようなコリコリ感とか、うんうんうん、この頭以外の良さが加わっている、ねうん、これめっちゃうまいですねうまいです、うんうん、うまやばいお酒が<笑><笑>っり序盤から今日幸せなんだなってわかりました<笑><本当><笑>おおゆだってきた見てください うスープはい飲飲み放題て<笑>飲み放放題題<笑>さっきちょっとちらっとメニュー見たんですけど、うん、コースアルコールとか飲み放題とかでした そうですね。ですよね。で、えー、それでお値段いくらぐら い, ぐらいだっつコースで？税別で二千六百円ぐらいです。安 い, <笑>安い。安いでしょ。<笑>どっちかったらしゃぶしゃぶというかちゃんこっぽいような感じですね。確かに。うん。ちょっと豚しそ巻き。あ、伊賀も行ってました。美味しそう。どうですか？この豚しそ巻き。絶対上手いじゃないですか。上<笑>手い。ただきます。うん。うん これめちゃめちゃうまいですね味臭みが一切ないですちょっご い, たいただきますいただきますうまいでしょうん、まっめちゃめちゃうまいんだけど自分が経験してきたしゃぶしゃぶではないですね、うんうんうん、初めて食べます。た、うん、これうまっ<笑>うまみがすごいですね、うん、本当に実際飲んでもらわないと、うん わだ日酔いどころかえお、えー、いしそう。こ、えーえーえーえー、んな感じですね、えー きょうさんから撮りますすうっっい…いだなね、えー、<笑>もう次次、うん、っちゃっててで次ください、はい、結構太いんです、ね、今日はあの<笑>、はい、食レポって話なんで先に食べてもらった方が言いやすいですし僕からね、うん、言っちゃうとあれなんで。うんうん 肉が大きくて肉厚ですめっちゃ嬉しいです。皆<笑><笑>さん助け無難出さないですか？俺<笑>助けて<笑>いじってみよう。<笑>今 な, な, なんなんですかね。なんか僕も、うん、僕の食レポじゃないですけど、うん、背中にじわっと汗出た。万<笑><笑>のせいで。<笑>多分ねみんなこれ多分で、ね、拭いたと思い。<笑>いただきます。 めっちゃはぐらがったなこれ<笑>上がったな<笑>上がったなこれ<笑>きます確かにうまい一味揚げしているので、ヒートしても油が逃げにくいというかそのおかげでやっぱプリプリ感が普通の唐揚げよりも全然違うので今日うまいですねやっぱプロだねプロですねー無いねさすがーあよかったーさすが い合わせた<笑>こんなにも食いたくなないいとと思ったことないですね鍋 の, 中にそのまもおつにるん、ね、<笑>多い。<笑>いっぱい だって居酒屋でこれおつまみキャベツとか頼んだらこれ三回分ぐらい入ってますよ。<笑>そうだよ、ね。だから、助かる意味があった。いやあの普通の人は食べきれ な, な、ね、<笑>いらこれは普通の人は無理は。この後、と締めとかあるんですよね。そうですね。いやもうこれ締めですよ。だってもう。完璧に言ったら。<笑><これ><笑>いやー。至ってきたよ。できた。いやできましたね。だいぶ。<笑>これちょっと見えます？これモツの感じ。プリッキリすよ、これ。<笑>めっちゃうまそう。<笑> すっ ご, ごい、ありゃだーあーでも、や香りも全然変わりますね変わりますニーそう、ニラの香りがまたいいっすどうですかうまいです めめちゃめちゃゃうまいうでもやっぱあの思った通りホルモンネタ分の重たさっていうのはうんあんまりなくて本当に油のうまみ程度どっちかっていうとい野菜が多いんで野菜の甘みとかうまみの方が濃くなっててここでも全然2日でもいけるぐらいですねだから俺食えちゃうなこ<笑><笑><笑>下処理すごくしっかりされてる感じの、うん、うまっ<笑>美容によさそう、うん 私量多いですけどだし、うん、が濃いだけであっさりしてるんでそうですね食べやすいちょっと食べ過ぎちゃう感は分かります結構もし苦手な方でも食えると思う ん, だう ん, うんそうかこれであとシめ2個食うのか<笑><笑><笑><笑><笑>なんだろうなんか米言葉ですよ 変なお店ですね<笑>今日こういう席で用意してもらいましたけどカウンター座りながら話して食いたいですねあーね<笑>カウンターもね結構ね大将と喋りながらさ<笑>飲む大将も飲むからこうああ<笑>いいねそれ<笑>うん面白いよビールとかもいいけどホッピーとかもいいですねこういう店はわかるじゃあ3番目あらおおあもう来た<笑> これ何ですかこれちゃんぽん麺ですねあちゃんぽん麺…普通のラーメン屋さんの一玉以上ありますよ<笑>何人前とかなんですこれ一人前ですいや<笑>ああ、なるほどなるほどなんか理解したつもりだったんですけど、うん、まだ僕の理解が甘かったですこのお店の、うん、とんでもねえやこの店<笑>さっきのそのホッピーもあれですけど、うん、なんだろうちょっと都内じゃないところでも、うん、中が200円来てる安いじゃないですか、うん 四つ屋で中190円ですよ、で外で340円安っ、めちゃめちゃ安い。<笑>これ僕 居酒屋さんで、はい、ここの店は相場感として嬉しいお店かうれしくないお店で基準があって生が500円を下回ってくれるのか、はい、上なのかっていうところが僕結構基準にしてるんですけど、うん、ここ4つ屋ですよ生中<笑> 450円安すぎません全体的に確かに、えー、せんゼロじゃないですけど軽く1杯と串何本か頼んでそれで別に毎日来たところで全然いいよね、うんうんうん、いいですよね、うん、じゃあ そろそろ大将の中の麺いい感じだよってことなんで、うん、ちょっと取り分けちゃっていいですかはいちなみにまたいけますもうちょっともうちょっと言います、はい、じゃ軽めいただきます軽めでお願いします<笑>結構これ所々カットしてるけど結構頑張って食べてたもんねいや頑張ってます、うんうん、うわうまそうう わ, う わ, うわって麺すごい。めちゃめちゃうまそうですねいまそうはい。香りがいいですね これどうこれめっちゃうまい。もちもち。中華麺とうどんの間みたいな。もちもちしてるし、うん、しっかりスープ吸ってるし、うん、ほんま。あ、うん。なるほど。本当にこの締めのための布石ぐらいこれがうまいです。今までが<笑>もう不跡な感じですもう。うもうアマネちゃんもううーんしか言えなくなってきちゃっ<笑> パンパンですね確かに逃げれば逃げるほどもちろんねこし弱くなるんですけど、うん、スープをしっかり吸ってくれてるんであまたねあの別の旨味みが出てきますね。うん めっちゃ見られること全然ないんで。<笑><笑><笑>一回 イタリアンのロース。ああ、ね、えっと、お米は何人前ですか。これは一応一人前で、あとちょっとだけ。差しまあの、さっきのちゃんぽんがさ、締めだと思うじゃん。こっちがメイン、締めなんですよ。<笑><笑>てか、あの、まあ、うん、これはちょっとプラスされたんでっても一合ぐらいあったじゃないですか。ってことはですね、うん、通常でも半合ぐらいは入ってくるんですよね。うそういうこと。一人のコースメニューの中に、もうそもそも三人前ぐらい入ってる計算になってる。確かこ れ, これちなみになんですけど。 締めだけははちょっっとと量減ららししてもたたりりりかできすする普段基本的におお断りしてまこ<笑><笑><笑><笑>このお店怖ーいどうします 食べままますす限界っったら結構パ ン, パンチあちょりょうううさんんどどします、はい、あやっぱ早早いい<笑>いなななががでああじ口口口て感うん だからリゾットって上品に近いよね。うんうんうん。サッと入る、うん。なんか不思議と野菜とお肉がこんだけ入ってきたんで、チーズリゾットなんですけど、本当にブイヨンみたいに、うん。あっさりだけどコクがあるような感じに仕上がってるんで、多、う、く、んうん、ないんです。いや、すごいですね。だから食えちゃうんですよ。いやでも正直言いますよ。普通の人は食えないです。そ, <笑> そ, です<笑>それでもなおかつ食えないですね。 んそろそろさ、はい、俺も食べたいしさ、はい、飲みたいようやくするとうもう撮影やめないってことですかまぁでも随分お店の良さは伝わったかなと思うんでうんいいんじゃないですか僕も飲みたいっす一緒にいいいいですねいいですねいいですねいいじゃあいりですねいいですねいいですねいいですねでで 最後にちょっとお店の改めてご紹介を、うん、はい、はい、今回ねお邪魔させていただいたのは、うん、四ツ谷にございます頭焼きもつ鍋のお店金太郎さんでございますねいやマジで全部うまかったっ、ね、超美味しかったです味はもちろんなんですけど、うん、まあ量もびっくりしましたうです ね, <笑>うです ね, もうね本当にね全部美味しいメニューばっかりなんで、うん、皆さんもねあの二軒目とかではなくて一軒目にね<笑>目あのお腹を整えて<笑><笑>ぜひね美味しいこちらの金太郎さんのコース二千七 いくらとかね、はい、めちゃめちゃ安いんで食べてみてくださいいやめっちゃうまかったで金太郎さんもちろんでございますが、はい、指導されます YouTube チャンネルの方ね、はい、こちらのねチャンネルの方は概要欄にも記載しておきますので、はい、ぜひね動画の方もご覧ください、はい、よろしくお願いいたします多分おそらくなんですけど僕と一緒で多分りょうさんに急に今日振られてきた感じだと思うので、はい、あまあ2人ともねサプライズって感じでしたけどこ、はいまあ、日もお付き合いだきありがとうございました、はい、<笑>ありがと う, がとう<笑>じゃあもうこんな感じで飲みましょうか そうしよう、はい、うしよう。<笑>またなんか第三弾できたらいいね。第三弾、あの、<笑>できたらじゃないです。しましょしう。ましょう。オん。ケ、okay、ーです。はい。お疲れ様でし た, した。今日、ありがとうございました。ありがとうございました。